タイファーイブです私は今ベトナム笛にいます今回お届けするのはツアーに参加してこの笛の主な観光地低病や人員そして応急などをお伝えしていきます今回もあの超有名なツーリスト会社ザ 新ツーリストをご利用しておりますま2、あ、度使った感想行きたいところを的確にワンデ d で案内してくれるので非常に好評です街並みだなんと比較をしてみると若干ゆったりとしたいわば田舎のような発展はそこまで遂げていないのかなという感じですベトナムの京都と書かれてあるくらい奥ゆかしいところみたいです一番初めにお送りするのは笛市街地から約車で30分ほど離れた2つの 定をお送りしますこちら建物の周りには象牛馬なんか人間たちの中国風味の石像たちが並べてあります建物の中には石碑が置いてあるんですけども現在では一体何が書かれてあるかは分かりませんその奥にもドガーンと広大な広場が広がっていますこの定廟を自ら設計した民藩邸はですね奥さんが100人以上いたとも 言われ子供も500人以上いたと言われていますその影響か教育にとても熱心でみんなからは文化的人を育てるということで尊敬されているそうですお洋服にはご注意ください作り自体は池の真ん中に向かって敷地が伸びるような状況でその周囲には池が囲っています各構成としてはゲート池ゲート池そして恋という感じの構成です あちらの固く閉ざされた門の向こうに王の体、半身体があると、あまりこう大胆に目を引くようなものはありませんでしたが、唯一のアクティビティとして、鯉の餌やりくらいな の, のでしょうか。 さほど際立って美しいというものではありませんでしたがその量は大量にいたのでバシャバシャといけすのような感じですゆったりとした空間の中での静かな時間を楽しむそんな感じです行きは定苗の中を通って帰りは外側のこのほとり縁を歩いて帰ると違う風景で楽しみながらこの定苗を楽しむことができると思います 続きまして、海林定評に到着しました。長い階段を登ることを見えてきますのは。 海亭の墓地になります先ほどと変わらず中国風の石像が建てられてます BGM で「チャンチャカチャンチャンチャンチャンと聞こえてきそうで中国風味醸し出しているんですが実はフランス様式をベースにこの建物を作られたみたいです確かに建物の中は一周フランスかのように思える装飾もちらほらと 見受けられますおお中にはかなり豪華な石碑が置いてありますこの部屋一帯は特に飽色のレベルとかがすごいですね 実際にあちらの上にはカイリ亭のご遺体が固められているそうです光合しくも美しくライトアップされていますはぁはぁこのカイリ亭のお墓お参りを終わった後は外を眺めるとまたその山並み木々の景色が一見の価値ありです切り開かれた場所から美しい山並みを見ることができます前途をお伝えしました2つの定序はですね被害から 車で30分ほど少し離れた場所にあるので結構ツアーの方が結果安く着くということになりそうです。 中国には10年以上の訓練が必要なようですうということで続きましてこちら笛王宮または別名グエンチ王宮というところに来ましたここはベトナムの最後の王朝が積んでいたということで笛の観光の中でも最も有名な王宮です来て早々目を引くのは正面に構えるこちらの牛門です この事情に設計されているこの門は5つ扉があるんですがど真ん中は王様しか通ることが許されない嫁さんでさえも真ん中を通ることができなかったみたいですそのゲートをくぐると綺麗なあ黄色い花とかハスの花をイメージした。 えー、花のロードたちが迎えてくれて綺麗な池が広がってますこちらの橋を渡るとすぐ目の前に広がるのが対話殿と呼ばれる玉座のある建物になります天井には数々の竜たちがかっこよく描かれております外から見受けられる感じかなりゴールドがあしらわれております 玉座の部屋の柱にはたくさんの竜外側の柱にもたくさんの竜天井にもたくさんの竜めちゃくちゃ竜が好きだったんでしょうねもう竜屋敷という感じです王宮の方を進むにつれてかなり豪華な装飾の渡り廊下も現れてきます真っ赤な紅色とゴールドが差し色になってとても綺麗です私の歩いているこの場所には本来 4つの大きなシティ建物があったらしいですただそれもベトナム戦争だったりフランス軍との交戦によって残念ながらその消失によって残されたのはたったの1割でえその1割も現在修復中ということですは夜7時になるとライトアップされてそれに伴ったショーなども展開されるということなのでスケジュールによっては夜来られる方が 十分に楽ししめるかもしれませんエリアを変われば変わるごとにですね景色がガラリと変わってブラーブラ気にせずに歩いてても一気に異世界に入ったような感覚に陥れます圧巻の回りごたえでベトナムのラストエンペラーと呼ばれるそのゆえを感じることができましたみんないろんなところでいろんなアングルの写真を楽しんでおります 最後の寺院に到着しましたこちらがティエンムー寺院になりますこちらの塔は八角形の七階段が積み上がって笛の中では最も古い美しい寺院になります、まあ、私たちの見慣れたお釈迦様も4体合計で祀られてありますが眩ししいで歌唱歌唱にかなり年を感じましたが 一番参拝者の数では多い寺院だったと思います。 京都と呼ばれるゆえあの回ってみてご年配の方たちが多かったなと思います確かにこうボガーンと見た目がすごい壮大な景色というものはなかったもののその歴史を感じるには十分なものがありました次の動画はベトナム最後をお送りいたしますこれから私たちは深夜バスに乗ってハノイの方に移動してまいりますご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグコーシー